皆さんはじめまして QQ イングリッシュ日本人スタッフのナミです本日は QQ イングリッシュ IT パーク校をご紹介します当校は2011年に設立された日本人経営の語学学校です日本をはじめ中国、韓国、ロシア、ブラジル、イランなど世界各国でオンライン英会話を経営しセブ島留学は受け入れ国数約30カ国と 実績のある国際色豊かな語学学校ですフィリピン政府より語学学校運営にあたり必要な認可・許可を取得している信頼性の高い語学学校です QQ イングリッシュは第二のシンガポールとも呼ばれるセブ島中心部 IT パークの中に立地しています学校の周りにはレストランやコーヒーショップ娯楽施設などが50店舗以上立ち並んでいるので 授業で学んだ英語を実践的に試すことができる最適な環境です当校の授業スタイルはマンツーマンレッスンが主体となっています全校史に国際英語教授資格のテゾル取得を義務付けているので英語学習への理解度が高く スピーキングが苦手な日本人でもリラックスしてマンツーマンレッスンを受けることができます。English, yes, グループレッスンは3人から6人の多国籍な生徒様で構成されているので、グローバルな環境で英語を学ぶことができます。 講師はフィリピンの中でも特に高い評価を得ている大学出身者で英語力はもちろんパーソナリティもしっかり厳選された講師陣が揃っています採用後も3か月間のトレーニングを経て実際のレッスンを受け持ちその後も定期的なトレーニングとミーティングで講師の質が保たれています登校は他にはないカリグラムが多く揃っており 英語教育のスペシャリスト、宮沢義人先生と共に、独自に開発したマンツーマン専用テキストや、イギリスで有名なカランメソッドの数少ない正式認定校として、カランメソッドも取り入れています。また、t ットや BBC ニュースなど、インターネットを使った授業を取り入れているのも、救急イングリッシュならではの特徴です。 ドミトリーは1人部屋から4人部屋まで選ぶことができますドミトリー内にはベッド勉強机エアコンシャワートイレ冷蔵庫洗濯機無線 LAN、キッチンなどが完備されております生徒の皆様には統計内にある四つ星ホテルのウォーターフロントホテル内にあるジムとプールを無料でご利用いただけます 当校の食事は、ブッフェ形式となっており、国際食豊かな生徒の皆様が毎日飽きることのないよう、各国のメニューを毎日10種類以上日替わりでご提供しています。 毎週月曜日にはウェルカムパーティー金曜日にはグラディエーションパーティーが行われ年間を通してもハロウィンパーティーやクリスマスパーティーなど生徒様と講師が一緒に楽しめるイベントが行われますまた毎週土曜日にはアイランドホッピングやシティツアーなども行われ学校以外でも講師との交流の場が設けられています 救急イングリッシュでは日本人の皆様が安全に充実したセブ島留学を送れるよう質のいい講師と整った環境を自信を持ってご提供いたしますそれでは皆様救急イングリッシュでお会いできる日を楽しみにしております